みなさんこんにちは、山本真央です。今日は、つりやゴルフ相模原店にやってまいりました。シダを。シダ、はい。二千二十三年になって、はい、私もやっぱいっぱい出てるんですよ。はいはいはいで。まだ打ったことないです。じゃじゃん。はい。りやゴルフさんのもんですよ。あ、そうなんですか。ええ。これがカーボン。そう。カーボンフェイス。<笑>え。 かだからめちゃくちゃ柔らかい捕まってる感じ捕まってる感じして飛んでるわ<笑>、はいはい、じゃあまおちゃん、はい、続いて2本目、はい、いきたいと思いますはい、はい、2本目はこちらですこちらじゃじゃんキャロウェイこれ見たことあります、はいえー、キャロウェイパ、はい、ラダイムドライバ ー, ラダイムドライバーマックスファストモデルです、ねはい あの四種類モデルがあるんですけど、一番軽いモデルになってます。ほなるほどこれ見たことあります。見たことあ、この間ゴルフ。ゴルフそう、ゴルフ屋に行って、これがバーンってありました。あ, そうあ、これ新しいのだとか思ってそう。その新しいやつです。おなるほど、初めて打ちます、これは。はい、前まで、モデルってなんかローグとか、エピックとかだったんだけど。はいはい パラダイムって名前で今回、うんうんうん、パラダイムの、ねまあ、意味ってわかりますかパラダイムパラダイスみたいな<笑>そうそうそう飛んでもう嬉しくて、うんうん、もうパラダイ ス, ダイ ス, ダイスではなくてじゃ な, じゃないですねではないんですよ<笑>あの由来がパラダイムシフトから来てるみたいで、はいはい、パラダイムシフトって今までやった固定概念とか、うんはい、常識を覆すほう な、ま、る、あ、ほど。意味を込めて、はい、作られているみたいです、はい。って感じなんで、どう覆いされるのか っ, っ,、はい、って感じです。はい、<笑>じゃあ早速お願いします。は言、い、っています。よし、行きます。パラダイム。よし。 おお、飛んでるわ。百九十いった、うん。一発二ちょっと打ってみて、どうですか、なんかこう、つまりやすいとか、ボードが上がりやすいとか、なんか単純に打感がや。柔らかかったとか。でも、打感の球の勢いは感じました。はい、衝撃、はい。<笑>勢いを感じる。もう一回。 重さとかなんですけど、はいす、これもさっき言ってもらったのと同じ G F と同じで、はい、重さが276グラ、は、ム、い。シャフトも46グラムなんで、はい、ほぼ、ね、さっきと同じです。変わらないです、ねうんうん、長さは 45.75 ちょっとだけ短いけど、でも、うんうん、マウちゃんは食べ長そうですね、うん。ちょうどいいなと思いました。うん っうん。 戻ってきたわちゃんと。百九十ですね、百九十ぐらい。安定してますね。うん、安定してるどれも。じゃあまおちゃんに問題です。はい。そのフェイスはチタンでしょうか、カーボンでしょうか。このフェイスですか、はいまあ？さっきの動画では。 カーボンフェイスを売ってるんです。るはい、あれカーボンでしたチタン。なんで。<笑>カーボンですか。<笑>か歌カーボン。ああ、あとはそんなにあれかな、はっきりは分かりづらい。カーボン。<笑>ごめんね。チタン。チタン。チタン。そう。 これはですかキャロウェイさんの特徴は一番は、はい、あのちょっと前からやってるんですけどあの AI でフェースを作ってるはははい、はいは い,、はい、おい AI でそ う, そうさっき、はい、トランポリンで、はい、あのこう飛びようって言った時、はいはいはい、でそれがでもトランポリン、まあ、ほら真ん中に必ず当たれば飛ぶけどさ、はいはい、ちょっと外れると飛ばなくなるじゃん、うん、それを AI が考えて、うん、ここにここだけに ちょっとずれても、ちゃんとタワーで飛ぶように、はい、その薄さとかを変えてるんです。るああ、そういうことか、なるほど。そう。ええー。ただどこだって、も音波四駆に飛ぶような、うんうんうんうん、そんな、そんなようなイメージ。さっき、そう。で、してるてそ。そうそう、さっきのアクセル G. F.。よりかは、その。何弾みっていうか、そのたわみ。は薄いかなと思ったんですけど、うんうんうん。さっきの本当にもう。 すごいソフトで柔らかかったのであそうそうですそうしたんですけどこれはチタンも入ってそうだしでもカーボンさもあったんですよ柔らかいしでもだからどっちなんだろうでもカーボンさっきのに比べたらカーボンあ違うチタン。 だなって思って、チタンって考えたけど<笑>、でも不安<笑>、うん。そう、なんでそんなに、その、何。なるほど、あのー、そういうことか。ん悩んじゃう、その、うんうん、難しいのは、そう、そ感性めちゃめちゃ合ってるんですよ。そうそ う, そうそう、なるべく、そうそう、チタンでその、皿みたな。た、たわみやすくしてるだけじゃなくて、うんうん、実は、あの、このパラダイブも、うん、あの。全部ボディがカーボンなんです。あ、ここら辺も、ここも。そうええー。なるほど。実は。 そう軽いですもんだってちょっとへえー、そうなんだよねなるほどでもう一個そのフェイスの中の裏に、はい、Y の字のなんかバーみたいなのが入ってるここにそうそうそうそうへえー、それもちょっとこう外れても、はい、ちゃんとバチッて弾いてくれるようになって、えー、なるほどだから何かこう当たりは、うん、そのチタンはどちらかといとこうカーボンよのたわみはい たわびを抑えるというかはじくような感じの高いんだけどなんかこうソフトに感じるなってうのそのボディとかその AI が作ったとかそういうところに AI でしてるすごいフェイスはチタンでここはカーボンもう一回やってみよう。 今、先っぽに当たった感じしたけどそこまで全然大きくは曲がらない確かにこの絵だけだと全くさっきのどれだとか分からないね、うん、あピコピコ光ってるやつかっすぐでしょいや、ちょっとこう外れて、うん、で、あ, あ た, 当たりも多分ここら辺だったんですよほらここら辺ここら辺だったから多分全然曲がらない 左に行った気がする。左から戻ってきた。<笑>ちゃんと戻ってきた。ほら、これ竹の子なんかやつや、うん。あ、これあれだ。多分一番飛んでるあれかな。そっかそういうことで。うん、赤が。赤が今打ったやつ。行き過ぎずしっかり。そ う, そうなんか打った感じに。 捕まってるけどなんか弾いてるなみたいなは、うんうんうんうん、もう確かにまさにこうパラダイスっていうことです。そうですね。パラダイスじゃないです。パラダイスじゃない。パラダイム。今、うん、今の概念を覆すパラダイムね。<笑><笑>でこれが一番、はい、なんていうか優しいタイプなんですよ。う出してる中に、うんうんうんうん、他にもあのまあ普通の重さとか。 ちょっとこうプロが使うようなハードなモデルダーがあって、はいはい、どれも同じ、はいはいはい、フェースで構造なんで、うん、あとはそのみんなの好みというか、うん、ヘッドスピードとかに合わせればいいのかなってい う, うん、うん感じ。これ優しい<笑>確かに、ちゃんと距離も出てくれるし、飛ばしたい方おすすめかも。<笑>そう女性とか本当にさっきも女性って言ったんですけど、全、う、然、んね、力がない方でも軽く。 飛ばせるかもです、うんうん、はいこんな感じで二本目以上になりますはい